だっ何 せ, せっかくでおしう覚悟までして外に出てきたって言えないうのにこんなこんなうわ、えー、や, やめろやめろクソくるっちまう こ, このウイルスのカプセルを割られたらここん は, はまだこの俺を見捨ててはいない。 もしマイン・ザ・ミラーがこいつのパンチを一瞬でも止めることができるのならたった一回ガードできるなら食らわせろバーブル・ヘイズマイン・ザ・ミラー最後の力を振り絞れやっやった止めたぞこのままこの腕を鏡の中に なんだっ て, なんだってせせっかく拳をガードできたのにせっかく覚悟を決めて鏡の外に出てきたのにうわ